はい、どうも皆さん、こんにちは、のじっちです。というわけで、いやー、貯めましたよ、貯めましたよ。ジャンプチャンネルの方に朝上がっておりました。鬼滅の刃、かまど炭治郎 PV ということで、まあ、本日7月の14日はですね、まあ、かまど炭治郎くんのね、かまぼこくんのね、まあ、誕生日ということで、スペシャル PV がですね、今日の朝公開されたんですけども、僕はですね、見ておりません<笑> まだ見ておりません。でですね、まあ、昨日こんな感じで動画あげました。まだご覧になってないという方はね、ぜひぜひご覧いただきたいんですけども、あのですね、どうなのよと。<笑>この PV どうなのよと。皆さん見ました僕まだ見てないんで何ともわかんないんですけど、なんなのこの PV <笑>。このタイミングで上がる謎<笑>。 てなわけで、まあ、早速ね、この PV の謎を解き明かしていきたいと思う。へへ。ってことで、早速見ていきたいなと思います。じゃあ、見ていきましょう。ちょっと待ってね。はい、見ていくんですが。あーおー、なになになになに変なの流れないで。びっくりしたわ。広告怖い。うん、音楽やめて。ちょっと<笑>、広告が、もう、もうやめて。もう<笑>、 もう10秒スキップしてみんな<笑>。もうな、パフュームこれ<笑>。パフュームどうした、うん、広告やめて。うん、ケープの CM だった。パ、パフュームだった。<笑>うん、あ、いやもう HD にしてみる<笑>。はい、てことで見ていきましょう。いや、初見ながらね、もう心の準備しました。もうチャットも見て。はい、行きましょう。てな感じで、再生します。スタートおかけ前に進む。おー どんなに苦しくても。おお、音楽いい<笑>どんなに悔しくても。おスタート、えー、<笑>第1話じゃん。おお俺の家族を侮辱するなお。きっと人間に戻してやるから。お今の演出が濃いうかだね。おお、鼓<笑>屋敷かっけえ。鬼は人間だったんだから。 俺と同じ人だだったんだから<笑>いいじゃないですか炭治郎っぽいおあ無限のせんいいねあ 涙, <笑>涙が出ちゃう涙が出ちゃうかっけえなあー家族いいねおおおおおおおおおおおおおおおおおおお なんだなんだええ、何？今のあ今えよりちさん出てたよね。正しい道を歩こう。えよりちさん出てたよね。あえ。終わりうなおマジで。あ次のこの ル, ルリドラゴンが見たい。<笑> ル, ルリドラゴンが何何ルリドラゴンで合ってるね。これ見たい。 なんか、すぐ、すごいの飛ばされそうだった。見たい。ちょ、ちょっとなんか、かわいい。<笑> 219万再生<笑>いや、関係ない、関係ない。ちょっと<笑>、はい、ということで。うん。あの、見た感想なんですけど、いや、良かったね。まずね。良かったね。うん。ちょっとコメント欄見てみようか。はい、はい、はい。もうとっくに完結したのに、こういう企画やってくれるの嬉しい。しかも、漫画絵で。あー、すごかったね。なんかね、確かに。エフェクトね。 人気絶頂のまま完結したのマジですごい。確かにそれそれ。えー、炭治郎誕生日おめでとう。ちゃんと原作に沿って最後までアニメ化してくれますように、もうファンの切実な願いということで。アニメ化してくれますようにはファンの切実な願いなのよ<笑>。えー、アニメもすごく好きだけど、漫画絵でこんな綺麗に作ってくれてほんと嬉しい。うーん、気合入ってたね。うん、あれでも待ってよ。え、ちょっと待って。 今気づいたんだけど、え待ってえマジでえちょっと待って皆さん気づきましたえあ、マジかあ。ああ。ちょっと待って鳥肌。<笑>ああ、そういうことだったのか。いや、この PV の意味を僕は理解してしまいました、今。うん。はい、ということで、ちょっと皆さんちょっとクイズタイム。皆さん何、<笑>何を言いたいのか気づきました。考察っていうか、もう気づきました。はい、ということで、ちょっとね、もう結論言っちゃうんですけども、なんと、 この PV、なんとですね、ある場面が含まれておりません。それは、どの場面かと言いますとですね、はい、なんと、刀鍛冶の里編以降のかまど炭治郎の描写がない。いやいや、当たり前のことじゃないすからね。いや、当たり前じゃねえからな。<笑>いや、でもさ、かまど炭治郎 PV でさ、で、公式でさ、漫画完結してるじゃないですか。 なのに、なぜ刀鍛冶カジ編以降の物語というか場面をこの PV に含めないんですかそれはもう一つの結論しかありませんよね。そう。何かと言いますと、そう。刀鍛冶カジ編以降はまたアニメでやりますからねと、そちらで見ちゃってくださいよと。 <笑>いうことなんじゃないですかね。で、まあ、このタイミングに公開した意味っていうのは、もうすぐ、刀鍛冶の里編、やりますから。ちょっと待っててくださいね。<笑>キモい<笑>。ちょっと言い方キモかったけど。まあ、そういうことなんじゃないですか。そう、だからジャンプ公式チャンネルが、こうした PV をですね、今回公開した意味っていうのは、ちょっとまだ刀鍛冶の里編の、 ま、アニメの制作に時間がかかってるけど、もうちょっと待ってくださいと。でも、確実に皆様のもとに、アニメをもうじきお届けしますから、ちょっとこれでも見て、待っててくださいよと、言ったですね。まあ、そういった PV なんじゃないかなと、個人的には思いましたね。いや、もう圧倒的素材の少なさですよね。 いやもう、誘惑編までの炭治郎しかないから、素材が少ねえ<笑>。もう素材が少ねえのよ。うん、他のなんか漫画の PV に比べて、素材が少ねえ<笑>。<笑>明らかに素材不足でね。わかるそれは<笑>。なんかないもんね<笑>。刀タナの里園以降ないから気づいちゃったわ<笑>。いやー、おさすがにそういうことでしょ。うん。ちょっとまあ、で、個人的に好きだった場面ですね。ちょっと見ていきましょう。これ、好きだったな。<笑> ああ、ちょっと音がでかい。うん。これね。ここ良かったね。遊楽編のさ、炭治郎が、これあざ発言してないか。ただなんか目から血が出るシーンね。 これはマジでかっこよかったね。これ漫画のこのシーン結構好きだからね、俺ね。アニメも結構好きだったけど、漫画はなんか特になんかその感情がさ、もう怒りすぎて死んでるみたいなさ、そんなこのね、表情の出し方っていうのがめちゃくちゃ上手くて、僕は好きですね。あと、興奮したのが、このシーンね。これちょっと一瞬刀鍛冶の里編かと、え、これ刀鍛冶の里編じゃないあ、違うか。え、え、え, え, え, え違うよね。 違うか。遊惑編だと思うんだけど、このね、よりいちさんが出てきたのは、僕すごい鳥肌。え、これ、刀鍛冶の里園じゃないえ、違うえ、ちょっと待って。コメント欄でちょっと教えてください。あれなんか、刀鍛冶の里園な気がするんだけど、よりいちってこんな顔出てたっけ遊惑編で。あれえ、これ、刀鍛冶の里園じゃないやるやん。へへへ。やるやん。へへへ。<笑>いや、刀鍛冶の里編だとすると、ジャンプさんもしかしてあなたはもしかしてこれ。 見せってことですか<笑>まあちょっとわからないんですけど。今ちょっと確認する、しないんで<笑>。しないんかい<笑>。わからないんですけど。いや、ちょっと皆さん確認してみてください。はい。うん。まあ多分これ、刀鍛冶の里編なのかなまぁ遊楽園だったかどっちか忘れちゃったんですけど、まあこのよりいちさんの場面ですよね。この重なる場面っていうのは、ものすごく僕はですね、興奮しますね。いや、多分これ刀鍛冶の里編だった気がする。顔出てなかったよね、遊楽園で。まだ。 えぇ、ー、違う店ですかこれやってるね。へへへ。さっき、刀鍛冶の里編以降の場面ねえって言ったんだけど、まあ、あったわ。あったんだけど、これよ。この1ページだけよ。えーこれはもうさ、どういうことかわかるよね。刀鍛冶の里編、もうすぐやっちゃいます。へへへ。そういうことでしょ。うん。 もうそういうそいことにしときましょう<笑>。まあでもさ、このタイミングでこういった PV をさ、上げるっていうのにも、まあ全く意味がないっていうわけではないと思うんだよね。まあ去年はこういった PV が一切上がらなかったですから、まあ今年は、はい、気合入ってますよっていうことなんじゃないでしょうかね。で、まああと、まあ制作に時間かかってるから、まあ漫画でちょっと皆さんのまあ、気分じゃないけどね、鬼滅の刃熱っていうのを、まああるって、 まあ、冷めすぎない程度までにちょっと留めておくというかね。ま、もうすぐ来るから待ってよっていうのでね。ま、この PV を公開したと思うんですよ。ま、あなのでね。ま、意味は全くないっていうことはないと思うので。ま、刀舵の里編の、ま、続報に関しましても、ま、そろそろ来るんじゃないかなと個人的には思ってます。てな感じですね。ていうことですね。ま、本日はこの公式の鬼滅の刃かまど炭治郎 PV というのをですね。ま、見ていきました。ま、ああの、この PV ちょっと多分モザイクかかってると思うので、ま、ちゃんと見たいよっていう方 はですねまあ、概要欄から個人的に見てみてくださいてな感じですねまあ、今回の動画は終わりたいなと思います皆さんの気づいたことだったりとかまああのその他のコメント何でもいいんでねコメント欄の方によろしくお願いしますてなわけで高評価チャンネル登録よろしくお願いしますてな感じで次の動画はアニメーションだよということでまた次回の動画でお会いしましょううっば